皆さん、長谷園を宣伝するチャンネルへようこそ。今回はね、あの、長谷園のね、あの、振りっ、ていうことで、今回はね、あの、大変長らく、待たせたと思うんですけど、質問コーナーをね、あの、質問コーナーの、まあ、質問募集したんですけど、今回はね、これの回答をやっていきたいと思います。あのね、あの、最後に質問コーナーしたの、8ヶ月くらい前かなでね、ま、さすがにね、あの頃より、質問たくさん来るかなーなんてな、思ったんやけど、 あの、まじで、あのー、これはないと思うわ。あの、正直、もっと質問たくさん来ると思ったのよ。だいたい10個以上とか、20個近くとか。まあ、それぐらい来ると思ってたの。なのに、10個以下。悲しい。まあいいや、もうそんなことはどうでもいいとして、回答していきたいなと思います。質問、あなたは誰ですか僕はね、過去の、あの、ま、ずっとね、あの、昔の僕を見ている人だったらわかると思うんですけど、あの、僕はね、あの、稲川 フェルパロット、あ、フェルパロット、懐かしい。あのー、なんだっけな、半年くらい前だったかなー。半年くらい前に、パーティーパロットの動画出したんですよ。あのー、それのね、赤いパーティーパロット。あれ、まあ、フェルパロットって言うんですけど、あいつはね、もう、 正直、もう、あれですね、もう、値段がなくなったってことで、まあもう、あいつはいないってことで、まあもう、あいつは、多分、二度と使う必要はないかなと、思います。悲しみの、向こうへと、どり、天道よしみさんですよね。あ、はい、そうです。僕、天道よしみさんですよ。あのー、めちゃくちゃね、あの、大物、 あのすいません、あの僕ね過去、過去の質問コーナーに、あのちょっと、ウームさんとね、あのちょっと、とんでもない関わり方が あ, のあったんですよ、関わり方っていうか、8ヶ月くらい前に、ウームさんにね、ちょっと手出して、けんか打っちゃったんですよね。まあ僕はね、まあ一応、ウームに手出したんで、ウームの敵ですね。はい してもう今標的にされてるんで多分今ね所属してみたってやったら完全にねされると思うのでさすがにちょっと無理ですねということでまあ以上の質問でしたけどまあ実際ねたくさん質問来るとは予想してたけどまあ全然来なかったということでまあまたねあのー、こういう機会があれば質問コーナーをねやろうかななんて思ってますはい今回マジで質問少ないけど多分ね 質問の数が過去と同じような感じ。もう8ヶ月前と全く同じ状況になっ て, てマジでちょっとショックなんだけど。あれからな、知名度ちょっと伸びてるから、まあさすがにね、まあ、質問はたくさん来るやろうと思ったの、あの、思った俺がバカだった。完全にダメだわ<笑>あ。もう今回の質問コーナーで分かったことはね、僕のね、チ ャ, あのチャンネルの大半でもたい まあ前までね結構イントロまあ上げまくったりとかしててまあそれで大体まあ外国人とか色々集まっててまあそれのあれでまあ多分もう今ねあの僕のチャンネルのはもう多分4分の2以上はもう多分外国人で埋まっていると思うんでまあとりあえず僕のチャンネルはまあ外国向けのチャンネルとなっておりますねはいもうそれだったらねもう外国に移住しあ の, あの海外移住しちゃいましょうかねと思ったんですけど まあそれはさすがにねめんどくさいんで、まあ僕はまあそ、あのー、普通にまあこの YouTube をやっていてとてもいいということでまあ、とりあえず今言ってること意味わかんないで、とりあえず今の質問コーナー終わります。さよなら